私、高校1年生になりました新学期だねそうね新入部員の勧誘とかするんでしょそうねオカルト犬は勧誘で景品配るらしいよへえ何の細きっこの6星戦術占いいらねえだよねでもなんかやらないと新入生取られちゃうよでも物で釣るのはなふふ、<笑>タマこさん 私いい案を思いつきましたよ何ちょっとタマコ新入生役やってオッケー新入生役ね私は機嫌がすこぶる悪い二日目のタマコ役やるから普通のタマコ役でいいんだよはんにてわ大人はタマコですぶっ壊すぞふん部活がいっぱいあって迷っちゃうわ姉、ね、ちゃんいい体してるねうちゲーム部あるんだけど遊んでいかないああ、いいですねこの案いいな だしょーあ私も思いついたじゃあ今度は私が新入生役ね部活がいっぱいあって迷っちゃうわんうんやっぱり文化部より運動部ダメだーだ大丈夫ですか運動部は危険すぎるどどうしてですか鬼のような筋トレ強制されてガチムチマッチョになるぞそれのどこが危険なんですかバカ野郎マッチョだとそんな服二度と着れねえぞ本当ですか？怖いですか 安全なゲーム部に逃げるんだありがとうございますさあこちらへいいねでしょうあお思いついたこれはいけると思うよしうーん部活がいっぱいあって迷っちゃうわそこのお姉さん私とゲーム部やらないゲーム部サブちっちっち実は私 YouTuber なんだーすっげえひかっじゃんゲーム部に入れば YouTuber になれるよ有名人なんだよ有名人 っくり好きなことで生きていこうや好きなこと YouTubeYouTube YouTube は君なのさへい完璧だなさすが私たちこれで新入生がゲーム部に殺到すること間違いなしね我が校のゲーム部は安泰ですなあはははははははそこのお姉さん私とゲーム部やらないいやです